14番パー3池越えに来ておりますここの眺望は非常に綺麗で私は一番好きなホールです何ヤード1378番左から ちょっと左すぎたけどまあ、乗ってるしバーディーパットだけどバーディーじゃねえかなみたいな感じかなちょっと長いなええモカ選手のバーディーパットになりますえ2、ー、段グリーンの下からですちょっと難しいえー、スネークラインかな最後はフックスブラン 止 ま, れ止まれ。ちょっと残してしまいました。さあ、パーパッドになります。ここは確実に決めたいところ。ナイスパー。ツーアンダーキープしております。 えー、15番パワーポイです。ま、えー、っすぐです。真ん中狙ってください。うんちょっと右に行ってしまいました。右ラフ。いいちょっと右ラフに入って前の気がスタイミーっぽいんですが。 萌香選手はフェードヒッターなので、なんとかなるでしょう。百六十二ヤード六番アイアン。フェードしない。<笑>バンカー一直線。バンカー手前。ええー、萌香選手ピンチです。十五番ホールバンカーに入れてしまいました。さあ、パーセーブできるか。 いい感じで打ってます。お、寄ってる寄ってる寄ってる。おナイス。まあ、一応入れて。はい、ええー、萌香選手、バンカーからナイス。アウトでした。これを沈めて。ツーアンダーキープしたい。うん、ナイスセーブ。ナイスパー。ツーアンダーキープしております。十五番ホール終わりました。 最難関の16番ホールにやってまいりましたここからは見えないのですが、えー、右側に大きなユーカリの木があるので、えー、ピンポジによってはど真ん中でもスタイミングになってしまうので正面のバンカーを狙って、えー、左3分の1をキープしないとセカンドが狙えませんということであの正面のバンカー左3分の1をキープしてください オールショーあちょっと真ん中行ってピンポジによってはあれでもど真ん中ですが、えー、スタイミングになる場合があります、えー、こんな感じです萌花、えー、選手はフェードヒッターなので、えー、今このフェアウェイ右でもなんとかなるんですが、えー、ドローヒッターの人はもう大変なことになってます、えー、木がスタイミングになってます ここが十六番の難しいところ。おお、ナイススペード。素晴らしい。届いた。ショート、超ショート。さあ最難関十六番ホール、えー。ちょっと長いバーディーパッドです。これをなんとかツーパッドで。 忍びたいところです。十五分終わってツーアンダー。ああ、これショート、ちょっとピンチでした。ちょっとピンチになってしまいました。抜かないの。いさあ、森川選手。 パーセーブでいくか。おナイスパー。ナイスパーセーブ。<笑>ええー、十七番パースリです。ええー、百八十三ヤード。五遊。五遊です。左から。こう、ちょっと珍しく。 ドロー気味でもちょっと前川選手ピンチでした、はい、バンカーにこれからちっかり落ちてしまいましたさあパーセーブなるかバンカーセーブああちょっと当たりが強かったさあ前川選手パーセーブなるか ちょっと長い五メートルぐらいの下りのスライスラインです。スライスラインじゃなかったフックラインだった。惜しい。ボギー。まあでもまだワンアンダーキープしてます。はい、最終十八番。萌香選手。ワンアンダーキープしております。 えー、狙い目は萌香選手の240ヤードの飛距離であれば正面4つあるバンカーの2番目が狙い目ですああちょっと右に出たあー右に出てしまいました、はい 右に出してしまいましたラフですが、えー、前は空いてますフェアウェイに200ヤード戻していきたいと思いますナイシ ー, ー全く問題なしナイショー、えー、残り、えー、86ヤード46度ピンの左から左、えー、12ヤードからお願いします んなんかよ さ, よさげおおナイスショーちょっと大きかったでもナイスショー、はい、さあ大江花選手が18番グリーンにたどり着きました左は有名なポピーポンドですバーディー取ったら飛び込んでもいいよキ<笑> t s もう1回、18番グリーンを歩いております。 さあ、ちょいすらかなスライスだね。さあスライス読めるか。どのぐらいのスライス。はい、雨が降ってて重い。行くか。おいったー。通安だ。ナイスバーディー。ポピーボンド飛び込むの？いやそう。<笑>それは無理。<笑> さあ、はい、ポピーポンドです。ここここだよ。これポピーポンドです。やめてください飛び込みみたいな。ダートだよ。あそこの、えー、銅像がダイナショアです。というエンターテイナーでした、えー。そこのダイナショアの先の道がみんな選手が歩いてくる道です。 今日は萌芸選手ツーアンダーで200ドル賞金獲得しましたはい萌芸選手お疲れ様でしたはいなんと90分でワンラウンド終わってしまいました<笑><笑>早かった誰もいなかった えー、今日パームスプリングは、ここランチョミラージュは、9月としては、えー、20年ぶりぐらいの雨で、ちょうど雨が強くなってきたところで終わりました、はい、あと萌香選手、2アンダーおめでとうございます、賞金200ドル獲得です。というか、メジャートーナメントコースで2アンダー、自信になったんじゃないのそうですね、うん、なんか、オマーティート台の方が簡単っていうあれなんですけど、うん、去年。 そ こ, こを回ってコーナメントコース一番難しいと思ってでも2アンダーで回れたんでちょっと失礼しましたそうだアナインスピレーションであれトップ10だよ2アンダーってったら<笑>、うん、はいよくよくできましたはい結構良かったです良かったです、はい、明日も明日雨やんで、えー、アーノルドパーマできるといいんだけど、うん、うん。できることを祈ってます、はい、で今日のゴルフはどんな感じでしたか そうですね。今日はあんまりショット、まあ良くなかったというか、距離がちょっと長いんで、やっぱビタビタつけれなかったんですけど、パターとアプローチが良かったですごくよかった、<笑>アプローチが良かったんで、チップイン2発、はい、アンダーパーで上がれたと思います。素晴らししい、はいはい、お疲れ様でした。